こ, にっこういいかちょっと力入ってい、ね、ただい<笑><ス><笑>痛くないて。 でうん、左3回目ねでした、はい、で<笑>ちょっとこうい、ねうんまね、と思いますすす、はいはい、少しし体を起ここててもらっっか後ろでで指組んねうふうな感じで背中を伸ばしますので。胸、はいはい、てます 痛、痛くない。びっくりするわ。いなりきましたね。めちゃくちゃなったな今。え、痛かった？痛くはないびっくりしました、はい。びっくりした。そ う, そうですね。まあそういうことになると営業妨害になるんですよ。<笑>ん本<ま>当にあれがして、あの時ね引っ張りますので、うん、はい、でちょっと頭上げて、みます髪の毛の方ですかね。はい。 でめっちゃ怖いもんって、ね、うでいっも下に置いときましょうかね。はい 藤ョじゃりばね、はい。いや。いや、すげえ。怖。すげこんなんずれてるで。<笑>めちゃめちゃ引っ張られたよ、はい。そうなんできましたね。ガリガリいうだよ。あ、そうですね、わかりました。こっちにもあるね、背骨の方ね。はい。後ろでちょっと指ついてる感じすね、うん。あ、首の後ろでね。はい で、下を向いてもらってですねあ力抜いていただいて、後ろを当ててくださいえ丈夫ですか<笑>はい、聞こえました<笑>自分の中ではょっ い, ょいはい大丈夫ですよね、<笑>ちょっと音小さめですけど<笑>はい<笑><笑>うーという声になるね<笑>、はい 切ってるんだすごい。ああお<笑>